今回も猿の動画を懲りずにご覧いただいている皆様、誠にありがとうございます。もう1年以上前になりますが、猿がセカンドストリートで買ったソル用ホットパンを、好き勝手に加工して遊び倒していたところ、メーカーさんの目に留まり、こともあろうに本当に商品化してしまったという、ありえない商品を購入してみましたので、サクッと開封チェックしてみます。今回のブツは、モンターナのストレージホットパンです。 現在は幕開けのクラウドファンディングも終了したので購入できませんがかなり魅力的な商品なので私の予想では一般流通するのは時間の問題だと思います幕開けでは5000円ほどの価格がついていましたが一般流通すれば大きく値下がりするのが一般的だと思いますのでまだ購入されていない方も楽しみにお待ちいただければと思いますちっちゃ 何このちっちゃいの幕開けでは目標金額の100万円に対して238万円もの販売を達成した成功企画ですサイズが2 0ンチしかないぞ2 0ンチの1 6ンチちっちゃ究極のギアのコピー通りーセカンドストリートで買ったソルヨホットパンとは別物ですとはいえ 一番違うのは販売価格が3倍になっていることですがそれはクラウドファンディングという限られた製造と販売数なので仕方ないことかもしれません開封して最初に感じたことはモンターナに対する作り手の自信というかキャンプ用品ブランドとしてのプライドみたいな点ですこれまでのモンターナ製品ではあまり感じたことがなかったのですがモンターナのステッカーが同封されていたり焼いたトーストには 大きなモンターナのロゴが焼き印される仕様になっていたり、収納ケースには、表面に、モンターナ、のロゴがくっきり目立つ合皮のようなタグが太い糸でしっかりと縫い付けたれていて、ここまでくれば、作り手が、モンターナというブランドに自信を持っているということがひしひしと伝わってきます。コールマンなどの一流ブランドに比べると、モンターナ製品といえば、安かろう、悪かろう、というイメージを持たれている方も多いと思うのですが、 今回のストレージホットパンに至っては、その印象は皆無です。というかむしろ他社が作れなかったデザインのホットパンに相当な自信を持っているように感じます。某大モのユーチューバーの F 氏も、数あるホットサンドメーカーの中で、モンターナのソロ用ホットパンを長く愛用されていましたし、動画にもたびたび登場しました。プレートの着脱機能についてはいろんな方式がありますが、個人的には、 この部分にまだ改善の余地があると感じています。しばらく使っていくうちに、また DIY で魔改造したくなりそうですが、人によって意見が分かれる部分だと思いますし、今はその気持ちは抑えます。解説を読んでいて一番気になるのは、やはり取り外せるハンドル部分です。サイズやプレート本体の材質などは今までと大差なさそうなのですが、取り外せるハンドルに変更するために、 握る部分萌えの部分も丸い棒状に変わっていますので握った時の感覚がかなり違いそうです面面白白い。<笑>面白い。ここ見て。今回の商品は1枚専用グリルホットパンの1ユーザー様のカスタマイズが発端で開発に至った商品です<笑>俺のこと 小型化に悩むすべてのミニマムキャンパー様の思いが晴れることを心より願っております。取っ手が着脱収納可能なホットパンが新登場。まあ本当そこだよな、ポイントは。開けてみましょうか。 <笑>感じいいじゃんこう見るとモンターナもなんかもう一発のブランドだねほんとねうん感じいい不織布のねちょっと分厚めのを塗ったような感じかな1 9ンチ 1 6ンチぐらいかなうん軽いよねアルミだもんねじゃあ開けてみましょうおお出たこれはあれだねあれですねおステンレスだから割と重たいね しっかりと。七点ゼロだね。七ミリだね。うん、七ミリ。長さが十センチ。ちょうど十だね、これ。十センチか。 しっかりしてんなーネジがね、溝が掘ってて、こっちが短いね。ちょっと溝の切り方が甘 あ,、まあけど、こんなもんか。うーん。ちょっと出しちゃおう。はい。全部出ました。あ、これが、おー。<笑>なんか、 ちょっと豪華になったちょっと豪華になった感じだねへえ。ちょっとつい癖でねこの辺りはね測っちゃうよね 13.5 ミリぐらいかな14ミリ微妙にこっち先が細いんだね そうだね。12ミリから14ミリぐらいだもんね。で、これがこれですね。おー。結構深く、結構深く入るね。ネジの部分がどのぐらいあるかというと、19ミリぐらいあるもんね。ネジだけでね。 1 9ミリぐらいここがしっかりしてるわこの目ネジの方がうんそしてこれ本体おおんかこれは見覚えがある感じ 前と同じ感じ。中が、はい。おおモンターナってここに入ってる。どちらも入ってんだ。で、着脱式。前とここは気候は一緒だね。ちょ、ちょっとはめにくいのも前と一緒だね。 180度だから離れないのも前と一緒だね。この辺まで来ると、離れると。何度ぐらいかな ?180 の 45?225 度ぐらいかなそれがね、<笑>改造しちゃうとすればそこなんだよね。そして、ああ、賢いこれ。回しても抜けないように。 ネジが2箇所あるから回したらねどっちかが緩みそうなね感じだとちょっとね気持ち悪いけどこれはそうじゃないこれはある意味素晴らしいおこういうことかあのね前とここが全然違うよね丸い軸で太いもんねうーん ここも丸いしね。前ここ平べったかったもんね。この部分がね。ここも平べったかったもんね。だからね、持った感じがやっぱ全然別物ですね。うん。どうなんだろう。まあ前のもね、使いにくかったわけじゃないけどね。やっぱり持った感じが違う。まあ何より値段が違うからね。そこがね、一番、買ったこちらとしてもね、気持ちが違うんだけど。 こんなの入ってたこれがストッパーかああここに止めるのねなるほどここにねこれを入れるんだこういうふうにねこういうねこれでストッパーにすると まあ、説明書読まなくても分かるのはいいよね。それぐらい分かりやすくないとね。で、ここで。どうだろう。こうか。おお完全に固定されるね、これ。上手だね。上手だね。そして、ここを押さえて。おおいいテンションじゃん、これ。 ちょっとこっちが硬いかなこっちから押さえるときはこのあたり外すときは外すときは簡単だねあここに溝があるからこの溝のところでやれば簡単なんだあそのための溝かそうだそうだこれがこうずれないもんねよく考えてね さすがだね。企業のやることはすごいな。うん。これは素晴らしいね。外してみましょうか。うん。 あれだね素コーティングしてるからこれをここに入れてガチャガチャ振るとき傷つきそうだねこっちもねここに入れる時は何かの袋に入れた方がいいよねとりあえず最初に入ってたこれに入れとこうこれに入れて全部二重にしようかな いきなり、や、焼く前に傷ついたら嫌だもんね。入りにくいな。おー。これは小さいぞ。大きい袋いらんよね。なんでこんな袋大きいのかなり余裕があるんだけど、これ。あ そうでもなんか、この辺まで折れるんだよね。この辺まで折れるんだよね、本当は。この辺までね。これぐらいになるから、そうすると、高さが12センチ以下だね。11.7 とか。横はほぼほぼいっぱいあるけど、それでも、ここまで短いから、内側 でいくと16センチないね。16かな、ここがな。16だね。まあ、12の16ぐらいっていうのが、まあ、ギリギリのサイズだね。まあ、ただ、この袋に普通にしまうと、袋全体は20の16、15.5 ぐらいだね。う なるほどこんなサイズか一ユーザー様のカスタマイズが発端でっていうねその一ユーザーが私猿のことだとすればねすればですよそのカスタマイズはこれです元祖<笑>って言っていいのかなもう焚き火で焼きまくってるからね色が変色してるけどね これ汚れてるわけじゃないんですよ。もう変色しまくったんです。でこれね、皮ひもでね、閉じ閉じてます。いつもね。私の場合はね。 なんか、新旧って感じだね。こう見るとね。新旧。へえ、なんか新しいものが生まれるってすごいよね。まあ、せっかくだからご披露しましょう。こういう感じです。内側がね、こういう波々なんだよね。前のやつはね、こっちもね。だいぶ変わったよね。 今回はね、ツルツルでロゴが入ってるもんね。で、この袋にね、じゃらじゃらと、そのカスタマイズが入ってますね。こんな感じ。こっちの場合はですね、あの、短いハンドルと長いハンドルと2種類使い分けてるんですよね。まあ、簡単に紹介するというかね。 組み立ててみましょうかこれがねショートバージョンです短いんですよね取っ手がね取っ手がね10センチがないんですだけどねこれであのガスコンロとかでやるときでね十分なんですっていうかむしろガスコンロに置いたときに短いからこれバランス崩してこう 傾かないから、めちゃめちゃ便利なんですよ。短いとね。使用回数としては、あのー、シングルバーナーとか、自宅のガスコンロで使うときは常にこれなんですで。シリコンのチューブはめてるので熱くならないんです。これがね、便利なんだよね。これパカッと外れます。もう、外れるように。ここの爪を切っちゃってるんで。もともと爪があるんですね。 そこに引っかかるんですけど、切っちゃってるんです。いらないと思って。なので、簡単にどこでもはまるんです。角度関係なく。簡単じゃないけどね。その代わり、ちょっと下手するとこう外れちゃう。だからね、まあ今、今思えばだけど、その、90度ぐらいになったら外れてほしいんだけど、それまでは外れない方がいいかな。90度ぐらいで外したい。 入れにくいのが嫌なんだよね。入れにくいからね、この先端がね、もうちょっと尖っとけばね、こう円錐状になっておけばね、はめやすいと思うんだけどね。そう。さっきのだと、こう90度では外れない。まあ、それがいい人も多いでしょうけどね。私はね、それはどっちかって嫌ですね。もうロックがかかりっぱなしみたいな感じ。だったらこういうロックなしのフリーの方がまだいい。と思ってるんですけど、 まあ、理想を言えば90度ぐらいで外れてほしいそこまでは外れないでほしい、まあ、そういうのはねカスタマイズしてもありかなという気がしますロングバージョンにするときはねこれを抜くんです結構ね外れにくいんですよこれがね まあ外すことが少ないからねいいんだけどねはいでここにね止めるんですよこれをねこれはですね内側にねネジをネジの溝を彫ってるんですこういう風にね合わしてこれで こ, こにね ギュッとやれば止まるんですこんなふうにねこっちも同じようにこういう感じ長いよこれねハンドルがね2 0ンチありますから2 0ンチねロングハンドルバージョン で、これだと、ここははまりにくいのはどっちにしても常に一緒なんだけど、このぐらいになるんですよ。ほら。これね、ここを持つとね、いいテンションかかるんです。これ、不思議なことにね、ここが熱くても、ここ熱くならないんですよ。この穴が開いてるせいではないかと思ってるんですけど、ちょっとね、科学的な理由わかんないんですけど、昔はね、ここにシリコンハンドルしようと思ってたんです。これ、なんとかできるんで。ただね、いらないんです。 この多分輪っかが開いてるせいで熱がここまで来ないんですここ触ると熱いんですよ加熱してる時にだねここ触っても熱くないんですっていうね全然違うんです、ね、火から遠いところでねこう持っときたい焚き火ですねもうの時にこれでやりますそうじゃない時はバーナーの上に置くとねこうするとここが重たくてこう 落ちちゃうんで、邪魔なんです、むしろね。まあ、これ曲げとけばいいんですけどね、こちらにね、邪魔ならね、こういう風にね。曲げとけば、ここに、バーナーに乗してもね、落ちないです、そんなに。そ、そこまで。ない方がいいけどね。っていう使い方もできるというね。まあ、なかなか割れながらいいなぁと思ってる。はい。 はい。おそらくこれが元になったアイデアではないかと思います。超ロングフライパンにしたいとき。当然、あの、片一方だけにしたらフライパン代わりになるんですけど、ここにですね、これも付けれるんです。こういう風にね。こうするとですね、超ロング焚き火フライパン。これだとですね、長さがですね、32センチありますから。ね。 あの、相当離れたところからね、こう焚き火で温められる調理ができるというね、優れものです。これはね、なかなか使うことがないですけどね。はい。ちなみにこういうね、蝶ナットとかね、こういう六角ボルトにした理由はね、あの、太いから、あの、工具なしでも、まあなんとか使えるぐらいの硬さに締めれるという理由でね、 最初は確かプラスネジとか使ってた気がするんですけど、結局この六角のね、ネジにね、ネジね、ボルトか変えちゃいましたね。はい。まあこんな感じ。で、やっぱり傷つくのでね、これ内側のね、片付けるときはこういう袋。これが何の袋かはわかりません。あとね、これまだね、作れてないんですよね。これ使ってね、あのー、 スライド式のね、ハンドルを作りたいと思いながら、いろいろね、もう、どれぐらいやってんのかな半年以上考えてね、試行錯誤してるんですけど、未だにね、まとまらない。そういうのよくあるんですよ。これ以外でも。もう一年、一年以上やってるアイデアもありますよ。まだまとまってないというね。もう一年前に撮った動画ね、どっか行っちゃってね、もう、 ま, まとめようがなくなっちゃってるんですけどね。しかしね、いくら一ユーザー様のアイディアっつってもね、YouTube で作って動画公開してただけだからね、まあ、それをモンターナの方が見て、いいなと思ってやってみようと思ったってことですよね。 見て、それを思って実践するのもすごいよね。はい。これ二つとも入らんかな二つは入らんかなだいたいこれ買った人はこれ持ってない人だろうけどね。二つはちょっと厳しいですね。ちょっと厳しいですね。これは一つですね。 ということで今回もご視聴いただきありがとうございました実際に使っているところも別の動画で上げてみますのでよろしければチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました